大学吹奏学研究会の皆さんです正大な拍手でお迎えください皆さんこんにちは私たちは日本大学吹奏学研究会です創立当初からの後誠の精神に加え今年は思うというテーマを掲げ活動しています聞いてくださるお客様と一体となって楽しめるよう 今年度の新入生を含め52名で精一杯演奏演技いたします短い時間ではありますがどうぞお楽しみください本日の式は4年ドラムメジャー進行は2年カラーガードの山でお送りいたしますどうぞよろしくお願いいたしますはじめにお送りする曲は国民の象徴です この曲は第1マーチにアメリカ国歌が使用されておりアメリカでは第二の国歌として親しまれています本日のオープニングにふさわしい華やかで力強い演奏となるようマーチング用にアレンジしましたそれではどうぞ